それでは参ります。 風がほを撫でるよ」「ぎし日の悲しみを運んでゆくよ」「新しい朝の日が僕を包んで」「また歩き出せるよ」と背中を押した「崩れそうな」 you し休みでしたありがとうございました。